久しぶりなんだからいいって思うなけど二人きりなら平気ってことだよねこの話の流れ プロデューサーの次のお仕事はその件ですか？そういえばスペシャルユニットを結成するって言ってたような。<笑> もちろんです。これがうまくいったら事務所にとっても大きなプラスになりますからね。<音声> ミキすっごくやる気が出てきたの任せてポっプロデューサー<笑>